こんにちは。リレーショナルデータベースのテーブルについてまずデータベースシステムをおさらいしますデータベースはデータの集まりですデータベース管理システムはデータベースを管理するソフトウェアですこれらが合体してデータベースシステムになります データベースシステムにはいろいろな種類がありますがその中でリレーショナルデータベースシステムが最も有名で最も勉強もしやすいと思いますリレーショナルデータベースシステムではたくさんのテーブルが格納されていますえ以上今までの おさらいでした。データベースというのはたくさんのデータの集まりリレーショナルデータベースはデータの形がテーブルになっているそしてリレーショナルデータベースを管理するシステムがリレーショナルデータベース管理システムであるということを皆さん学んできたんです。 これを踏まえて今回の授業ではデータベースシステムの主要な機能を一通り学んでほしいと思います。そのためにまずこのテーブルについて説明しておきたいと思います。 リレーショナルデータベースのテーブルは、例えばこのようなものです。ID、商品名、単価。これ全体で一つのテーブルで、テーブル名を付ける必要があります。テーブルの本体なんですけれども、データが並んでいるというふうに思ってください。1、みかん、50の並び。 2リンゴ100の並び3メロン500の並びというようにですさてリレーショナルデータベースではちょっとした決まり事があります例えばテーブルにこのように0カンマ20カンマ45みたいに複数の値を1つのセルに入れたいなと 思ったとしても、それはできません。あるいはマルチカラムといって、えー、複数のカラムに渡るように、えー、セルを合体結合させるということもできません。エクセルにはこんなことを簡単にできる簡単にできる不便だなぁと思ったでしょうけど ここはちょっと考え方を変えてください。利益者のデータベースでは、ある決まり事があります。大事な決まり事です。一つのセルに一つの値を入れるという考え方。これが大原則です。で、こういった原則があるのはなぜかというと、こういったテーブルを えー、いろんなコマンドで便利に扱いたいというときに、えー、こういうルールを定めておくとデータの取り扱いが簡単にでできるんです逆にこんなテーブルあるいはこんなテーブルだったとするとプログラムを作るとかいうのは不可能じゃないんですが。 難しくなってしまいまいす。なので不便と思わずにテーブルの形をシンプルにしたので使いやすいというふうに思ってほしいんですでは細かく見ていきますリレーショナルデータベースならではの決まりごとリレーショナルデータベースのテーブルの本体は「セール」セール」に 細かく分かれていると思ってください。そして、一つのセルには一つの値だけを入れます。ここに書いたように、0、20、45、20、40のように、複数の値を一つのセルに入れることはできません。そして、8のセルを 三つあったのを合体して、一つにまとめる。というような。マルチカラム。これもできません。リレーショナルデータベースでは。一つのセルに一つの値だということを意識して。おいてほしいと思います。もう一度お伝えします。このようなルールがあることによって。 リレーショナルデータベースはとても取り扱いが簡単になっていますし勉強もしやすいというように私は考えています。どううもありがとうございました。